会場にお集まりの皆さま、こんにちは。えっと、ブシレンと申します。私たちは約3年間の活動休止期間を経て、昨年10月に活動を再開、再始動いたしました。また、このお祭りに戻ってくることができて、本当に幸せな気持ちです。え今日は会場にいるすべての方に感謝の気持ちを込めて、精一杯演舞いたします。 踊っていただきます曲は「夢花火」ですお願いします本日演舞いたします曲は愛知県は豊川市の総踊り曲「夢花火」ですそれでは参ります踊り子気をつけ会場の皆様に「レイ」「なおれ」「夢花火」いざ そしていただいた会場のみの皆様に礼。礼